じゃあ早速じゃ あ, じゃあまずはお題をあのそこでご覧いただいてわかりましたはいはい、はい、では行きますうんあ座右の目を教えてあなるほどとと割とオーソドックスな感じで、はいはい、座右の目 座右の銘を早速座。座右の銘。まあ、座右の銘<笑><いや><笑>ってね、いきなり言われるとざわざわってするやつだね。ーさんでも、結構メジャーな質問が入ってるって言ってたじゃないですか。そう、いや、座右の銘ってめっちゃメジャーでしょ。<笑><笑>え、まあ、メジャーじゃないんだ。 うんうん、まあでも私いろんな番組で違うこと言ってますけど<笑>今日どれにしよっかななるほ ど, るほどねどれでもいいよ<笑>もう本当あとはあれだよね芸人好きってことなので、まあ、芸人のこう名言とかでもいいですしああいいんですかあいいですよいいですよまあそんな熱く語らないでくださいね<笑><笑> 尺, 尺があるんでやばい尺がある、はいはい、座右の銘ですか ええー、ちょ、面白くないのしか出てこな い, あ<笑>あ、ねいに。あの一回整理しようか、あのね、君たちは声優だって、芸人ではないから。で、芸人殺しともよくわからないし、<笑>芸人殺しあのね、声優だから。別にそんな、そんなに面白くなくていいよ。い や, い や, い や, い や, いや、別にいいんだいや、面白くなくていいよ。面白くく い, い, いや、でも、狙ってなくても、いつも面白くないから、大丈夫。<笑><笑>やはり、箱の中身はなんだろうな、挑戦。 どうも、全くこれは意外と意外と。 おやおやおやおやお、なんとなく分かってきたかないや、でも全然分からないですわ。あ、あら<笑><笑>あらちょっとシーナさん<笑><笑><ち><笑>すみません、触り方がすごい気合なんですか<笑>放送通に引っかかっちゃうす<笑>ご、はい絵面になっちゃう絵直感があれじゃこれはなんとなく分かってきましたかちょっとこちらが特徴的なんてございませんことなるほど では、タイムアーいやどうですか皆さんこんなものが入っておりますなるほどですねちょっとドキドキしちゃいますねいでいいですえいなんかそんな笑い止まらない感じでサバリカ<笑><笑> どうですどうなんですきがね通だったよ<笑>本当にっだってこの顔であのテつキ手つきいこうてコメントしてよ事故だよ事故って書かれてるそれではクワちゃん、はい、言葉ゼロで伝えてください、はい、よーいスタート、はいえー 十秒でーす。すえ、マジで。十<笑>秒ですよ。邪魔だから、どうにかしましょう。う<笑>とりあえず、芸人として土下座かなって。<笑>土下座をしてたのかなって。<笑>土下座かなって書いてるね。これは、マジでわから ん, からなんです、ね。お客さんも完全に持ち上げモードですかね。これね。<笑>雨乞いの儀式。<笑>雨乞いの儀式。<笑>どこの人やねん。<笑> なるほどこれはマジか<笑>これはマジかはいじゃあちょっとですねもうちょっとだけコメントくださいね、うん、はいなんだろうなんだろう回ってましたよねくるんってすごいですねシーナ頑張れって書いてるけどこれ無理だわ<笑>う<ー>ん<笑>な何だろうわかりましたはい、はい じゃ決めました。はあはい。じゃあ<笑>正解は、はい、えー、っとですね、クワちゃんがプライベートでやってる呪いの儀式ですか？<笑><笑>違う！違うんだ！<笑>プライベートで呪いやってない。い<笑>そっか。二<笑><笑>つの間違いが今。なるほどね、<笑><笑>はい。僕が欲しいカードがガチャに入った時に必ずやることは、運が良さそうな友達に引かせるです。なるほど。 ね、自分の運は全く信用していないのでいるんですよ引きのいい人ってだから皆さんの周りにもそういう人がいたらぜひ頼ってみてはいかがでしょうかなるほどどうなん運の良さそうな友達いる、うん、友達いるお<笑><笑>今の感じ<笑>なんでやねん<笑><お><笑>おおお<笑>いますよもう<笑>いる そ, う<笑> そ, う<笑>それはもうそれはもう数えられるくらいに思います、ね、<笑>結構少ねえな<笑>それだけいれば十分だありがだから <笑>私はですね<笑>。<笑>往年の、こう。幼馴染。幼馴染み、ね、感がね、うん、あるわけですよ。妹、ね、としてはね、気が気じゃないんでしょうか。い や, いや、ありがとうございますよ。取、うん、られちゃうからね。確かにね、にに幼馴染っていう設定だけで、ちょっと強みがあるもん、ね。いや、いいですよね。確かにうん、あの家がこうやって、迎えにあって、ガラって窓開け。うん、開けちゃってもう勝手に開けないでよ。<笑>起きてたの。<笑><笑> <笑> 何, <なの><笑>何それゆ<笑>っき<笑><笑><笑>ーにプレゼント何がいい<笑>まあこれは元ネタはえっとまやかにプレゼント何がいいだったんだと思うんですけどあまあ今日いゆっきーに対してプレゼントを送るとしたら何をプレゼントしましょうかっていう話ですね。<笑> 絶対に面白くならないよね。どう考えたって。<笑>確かに確かに。でもいない高田さんにちょっとなめりたいね。絶対面白くならないんだよ。これ。<笑>そうね。まあいない時でもつながっている。それが候補生ですからね。いいこと言って。なんでそんなハードル上げたの？<笑><笑><笑><笑>はい。じゃあシンキングタイム始まってますか？シンキングタイム始まってますね。結構難しい。じゃあ次。<笑>いきますか？はい。<笑>えー。 そんな無理して元気なアピールしなくていいんだよという温かい言葉<笑>ちょっと待って<笑>ちょっと待っていやいやちょっと待ってちょっと待ってね、はい、ごめんごめんごめん、はい、これって言って大丈夫なやつこれ<笑>確かに確かに四人とかで遊ぶときは確かにそういう話題は出るわ<笑><笑>それさお前表沙汰にしていけないやつが出るのか違います違いますもうねあれはね元から元気な子なんですけどたまに <笑>たまに目が、<笑>たまに目が死んでいる時があるのねそうそうそうそう。そんな時は無理しなくてもいいんだよ<笑>あ、ね。ありのままのあなたでみんなは受け入れてくれるからという。な, なるほどね。そうそうそう。そのままでいてもあなたは十分魅力的な人間ですから。<笑>そうねそうね。と言った温かい言葉<笑>そ、ね。そうねそうね。<笑>なるほど、ね。いやいや、本当誤解なきように話すとあの子はいつも元気ですかそうなんです。元気なんですけどね、いや人ってね元気すぎると電池ってなくなるもんなんですよ、ね。よ<笑><笑>ふっとね。ふっとね。 ふっと元気なくなるよねあの子ねふっと<笑>いない国に対してカチンってこうカチンってなるよねそうそうそ う, そ, う、ね、そんな時はね、先輩がいるか ら, <笑>先輩いるから任しとけそうそうそう<笑>あいつこの放送見て泣くかもしれない<笑>先輩<笑>はい、私は何を言ってるかという問題ですねそうねなるほどこれいつぞやの写真なんでしょう ね, もうねそうですね 結構、使い回しがひどいんですよね、この番組でも、なんならシンプルかつ一番難しいなそうですねできました行きましたかは行きました、はい、じゃあ次は、じゃあ、くわちゃん、うん、俺、フェアリーにするなんでや<笑><笑>、はい、いいぞはい、じゃあ、くわちゃんの回答から<笑>はいオープンシーナピーはなと言っている指であなたの未来が見えます<笑><笑><笑> ああ、れ滑ってるこ<笑>ちゃんこんなににこのスタジオって静かになるんんだねね<笑>すごい音が聞こえないがなよ雪が降ったぐらいシンシンしてるるほど今のはまあえ、どういう感じなのそれなんか <笑>あの指で。うん。色説明。<笑><笑>本当だよ。指で未来が見えるんだよ。なるほどね。なるほどね、はい。なるほど。オッケーです。終わりました。えーえー、何なんだこれ。<笑>この大きさのメロ ン, メロンパン。ジャンボメロンパン。やばい。え食べれるのこれ。 食 べ, れる 食, べれる食べれる。えでも枕にもできる。<笑>でかい。すごい。ごいえー。っていうか毎回トリッキーだな。い<笑><笑>おい、それ次番組だろう。<笑>やめとけよ。<笑>頼むからあのさ頼むからあんまり他の番組から持ってくるのすぐやめて。あちょうどなんかインフル。<笑>あの 躊躇なく持ってくるのやめようせめて躊躇してからやってくれよ躊躇しましょう<笑>やば<い><笑>すごいぞ今のやり方本当にすってやったもんな新しい顔を言うだからね素晴らしいで<笑>す<ご>い、ありがとうございまし準備がよろしければスタートしたいと思います、はい、まよろしいですかはい、お願いします、はい、じゃあ、えっ、ー、とー高田勇輝のサブカード実装<笑><笑>えーというわけでやります<笑> ごめ<ス><ス>んなか<笑><笑>タイムカウント忘れてたわ。終了<タッ><笑> なんか途中ナウシカのオウム出てきてる大丈夫えー<笑>オウムが来たぞーこ、ね、んなのあったけどええー。びっくりした、ねえー、ら, ん か, らん<笑>分かんないなるほどわからんみた結構わかんないありましたあったと思うあ、やったこれは来たかなえー、すごい あ, あ、にゃありましたありましたはい、ありました、はい、すごいじゃあ正解をどうぞ<笑>、はい、正解はルルルルルルル いやお 前, お前それとしじゃねえかよ<笑>何お前さりげなくお前何さりげなくプラットフォームの<笑><笑>それ全然うちじゃねえよ<笑> ただ今ね、攻撃力が上がっち ゃ, うこと上が っ, ちゃったことにうわーやばいこの赤青い髪のおかま一番強いんですよホン<笑><笑><当>に<笑><笑>このね<笑> 自分で言っこいいいそそのの文字だけけはこの番組に回近くやってるど一切誰もをしかか前がそれ言う私の名前をじゃあ言お名を言うかな、うん、私はこれだででん美少女戦士レモネード。 お、お絵はかわい絵はかわい今流行りもショートカットからロングになるやつお、なるほど<笑>髪が伸びちゃいですそ、ね、う、そしてチークも濃くなってふわーってなるやつ<笑>なるほどね唇もブンブンブンってなるやつだよ<笑>、ね、<笑>だいぶじゃあ得意魔法を私が出そうと思うぞはいよし、行きますおででんフレッシュウィンク <笑><笑>一番危険、一番危険だぞ<笑>。もう こ, ここで多分頭から食いちぎられてるら<笑><笑><笑>うわあそういうのも収拾みたいな。なんでレモン汁を出して相手の目を塞ぐんじゃん。あれも黄色いキャラだったり。ね、そうそうそう。思い出すようなコメントやめろ。<笑><笑><笑>そういえばね黄 色, 黄色いキャラ。いくつてレモンの天罰絞らせていただきます。 何それ自分を絞るってことて<笑><笑>違う違うんだよ、これは私の大好きな美少女戦士のあの美少女戦士な の, のあの二人とは語力を急に<笑><笑><笑>、ね、<笑>どうしよう、過去回の中で一番地獄だ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>だかね、絞らせていただきますと<笑>やっぱね、絞らせていただかないとね<笑> <笑>飛ばしてくれんですよ<笑><笑><笑>はいちなみにですね、はい、じゃあかけていただきつつはい<笑>というわけでなんとですね<笑>決ま<っ>てる<笑>ゆきえさん私たちもまだアコの中身は今回確認しておりませんは確認してるの、はいなのでセアリーさんと一緒に確認します、えー はいといとうわけでガンビー箱の中身ちょっと見せてください、はい、うーっ、えー<笑>ね<笑>えー<笑>、これが癒しグッズだとしたら変態ですね。 じゃあ、ゆきさん、はいはい、じゃあ、うん、癒しグッズをぜひ触りながら当てていただきたいと思いますので。<笑>準備はよろしいでしょうか。よろしいでしょう。それでは、スタート。なんだ ろ, う<笑>んだろう、この映像は一年半前と何も変わってないな。<笑>い <笑>どういうどういうどうい う, どういうあなた今役なんですか。<笑><笑>ちょっとよくわからないんです。ね、あ、中間方針ね。中間方針のね。中間方針って先生ちゃうけど<笑><笑><笑>。そ う, そう ヒ, ンヒントヒントヒント。ああなるほど。じゃう ん, んとねヒント茶色いです。茶色いはい。茶色いそ、ね。そうですね。うん あ、開けちゃえばいいんじゃないですかここから開けられるもんだったらすぐにで開けちゃうぞあ、ああ、あはいはい正解は、はい <笑><笑><笑>やべえめっちゃおもろかったわ失敗<笑><配ー><笑>おおめっちゃおもろいなー今の<笑>ちょっとい<笑>おい<笑><笑>いやだ<ー>わ<笑> 見,、えー、見ていいよああああああああああああああああああああああああ いやだいぶ欲し い, い, っ い, 欲しいの妹になって欲しいのは誰かっていうことですねいやこれ自分に素直に行くからえ、私も自分に素直に決ます待ってガンピー素直に行くのガ ン, ピー ガ, ンピーガンピー素直に行くのガンピー素直に行くとガンピーあれでしょあのー、あれでしょちょっと小さい子がお好きでしょ<笑>あ ー, ちーさ<笑>ちょっと小さい子がお好きでローリー小さい子がお好きだと思うんだけどどどうかなあ、ローリーえ では、桑原さんから。オープン。はい、でれん自分に忠実に行きましたよ。お、ここは。はい、ここは普こおお。普通に可愛い。お、普通に可愛い普通に可愛い。はいで、ねはい、では、次フェアリーいきますか。えででん。お、ここちゃん。これは、あの、まあ、正直申し上げますと、あの、小さい子がお好きなガンピーさんに合わせにまいります。ウェーイ。はい。じゃ、あ岩本をオープンします。はい、ででん。 ハセリちゃんでだよロリはでだよえロリコンじゃなかったんですかいやいいいいいいいいいいいいいいいいいいいロリコココンじゃゃなななななななあれ一一応応言ったとくととアちちんはあの妹にししてよりもどちらかというと真剣が欲しい危ない危ない危ない危ない危ない 危, ない 危, ない危ない 館長真剣が欲しい<笑><笑>まさ<か><笑>やばいやばいややなるほどねっちゃった、かかななや大大丈丈夫、夫追放されてますね。これ<笑>